どうもみなさんこんにちは。アオリスコとミライアオイです。ゆっくりレ夢ムだぜ。あれマリサとモミジは今のマスターの編集技術じゃあと2人追加してこの動画作るの無理くねいや、間違ってないけどめたいめたい。で、何するのそんな怖い顔しないでくださいよレ夢ムさん。ええー、と、今回は、何もしません。なら、なぜ呼んだ会いたかったから。 なになに、ちょっとなにする気や、やめろー。ではまたね。って、終われるかー。なんだこの背景は四角とこんにちはの文字以外真っ黒じゃねえかよ、ええー、と。あ、今日は来ないと聞いていたのですが、で、い、むえ、そんなこと言ったっけ言ったよね。言ってない。言い訳はいいから。はーい。あ、もみじ、もみじは来てるのはい、ここに。はい、ということで仕切り直して。 ゆっくり実況始めましたマスターのアオリスことミライアオイです。ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。もみじです。この4人で活動していこうと思いますので今後ともこのチャンネルをよろしくお願いします。ま, すまたね。またね